どうもみなさんこんにちは。ヒュージュパンミコチャンネルのクリアファイル赤井田大好きです。今回はダダサバイバーというゲームをプレイしていきたいと思うんですけど、まずダダサバイバーにはガチャがあって、何のガチャなのかっていうと、あの、武器とか装備ですね。に関してはガチャで手に入るものがあって、見てもわかる通りガチャっていうのが、まあ、10連ガチャでこの紫が確定で当たってエクセレントですね。が当たって、で、50連、 50回引いたら、まあ、あのー、S 級エクセレントっていうのが当たります。今から50連回していきたいと思うので、まあ、大体、まあ、1400ぐらいあればいいのかな ?S 級のこのガチャを引いて、どういう風なね、結果になるのかっていうのをちょっと見せていけたらなという風うに思っております。まず、10回目。まず青ね。まあまあまあ、この辺はね、普通にね、あのー、 緑、青。まあ、緑と青に関しては、まあ、普通に当たるもんですから、今回は、まあ、10回引いたら確定で1つ出てしまう、この紫が1つ当たったという感じで。で、次10回目。緑、緑、緑、緑、緑、緑、緑多いですね。青が1つ出て、紫。 で、終わりか。ちょっとあの、あっという間いなくなってしまいそうな感じがちょっとね、あるんですけども。刀、緑。もう基本全部緑だね。で、ショットガン。お、これ最後じゃなかったってことはこれで S 級が出たと。S いなかった<笑>。え、まだあーそうだよね。きます。刀、ヘザーグローブ。 紫の、ね、エクセレントのハイブーツですね。基本ね、これはあの、合成に使えるので、色でしか見なくても大丈夫ですね。実際に使おうっていう気はないので。で、青。緑。っていう風な感じですね。これは順番はあれ ?10 連で今、弾いてるのが何個目えあれなんかおかしくないあれ 今40回目かなけどカウントがなんかミスってんのかなじゃあ次行きましょう。グッドウエスト。エクセレント武器当たりました。グッドトレンドチャーム。で、エクセレント武器当たりました。で、青い武器ですね。もうたくさん引いたら、引けば引くほどいいってわけじゃなくて、 あの、その途中で当たるかもしれない。で、その途中で当たったらそっからまた50ですよっていうことなんだろうね。じゃあもう一回行きましょう。これ60連目ね。青いよ。エクセントシャンも入って。っていう風な結果になりました。多分数がね、横の方にちょっと大きく書いてくれてるかな。っていう風な感じで、まあこういう風な。 あのー、今のね、手に入ったアイテムに関しては合成、すべて合成で、いいアイテムに変えてくれるので。で、こういうふうな結果になって、あの、合成してね、ランクを上げてっていうふうな感じがメインとなっております。まず武器がレベル上げれそうだね。じゃあ、まず武器のレベル上げ方は、えー、こうしてショットガンをつけると。そしたら、こちらとこれを合体させて、レベルを上げることができる。 次に、あのー、何が上げれるかな。うーんとね、そうだね。これのレベルが上げれそうだね。で、金色に変えると。で、なんか金色のベルト持ってるから、さらにこっからベルトをつけてあげる。そしたらベルトのレベルもまた上がると。まあ、このぐらい上がればね、結構強くなったと言ってもいいんじゃないかな。え誰が一番面白いだって ユースーパミコチャンネル登録しか簡単